キング、リンチェプリンスヒーローのようパフォーマンス中に見せたある行動が話題。まさかの、オチに天使、メンバー、思いの、声声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。28日放送の日本テレビ系朝の情報番組、ジップ、月から金朝5時50分、から、 にて22日に新曲のパフォーマンスを行ったキング、リンチェのみ公開映像を公開誤解。平らの仕様が見せたある行動が話題を呼んでいる。菱形平野の仕様、優しさ見せるもまさかのオチ。 同番組では、同グループが15日発売の12枚目のシングル、Life Goes On h e r ヤ Are y にて自身初の初週ミリオンを達成し、2作連続でミリオンを突破したと報道した。それを記念し、22日に同番組で放送した、We Are Young と Life Goes On のスペシャルパフォーマンスの裏側を公開。We Are Young の終盤で、 大量の羽が降る演出があり、メンバーの神宮寺ゆ太の髪の毛についてしまうハプニングが、それに気づいた平野はカメラに映らないところで、神宮寺に近寄り羽を取ってあげる一幕があった。しかし、曲の最後で今度は平野の頭の上に大きな羽が乗ってしまうハプニングが発生し、神宮寺も思わず、あんだけ俺の羽、取ってくれたのに最後の最後に乗ってる笑い。 と、平野と笑い合っていた。岸形平野仕様、メンバー思いの行動に反響。今回、未公開映像が放送されるとファンからは、奇跡の天使ちゃん、羽に気づいてすぐ撮ってあげる優しさよ。メンバー創意な仕様くん可愛すぎる未公開映像見れて嬉しいなど多くの反響が寄せられていた。モデルプリス編集部、情報、日本テレビ。